えー、会場の皆さん、こんにちは、えー、地元大醐町、茨城熊根と申します本日は第19回北城区よそこいまつりが3年ぶりに醍醐町で開催されますことをまずもって感謝を申し上げます、えー、大会、えー、本部の皆様、そしてボランティアスタッフの皆様本当にありがとうございます今回のこのお祭りの開催がですね、えー、皆様にとって いろいろな意味で新しいスタートの一助になることをご期待申し上げて精一杯演武させていただきますどうぞご清聴もよろしくお願いいたしますそれでは参ります会場のお客様に礼。礼。ンレイ平和の光は命が照らし希望の光が心を照らす 平和を願い命を祭り心を祭る茨城生まれ祭り きょうは幸を平和に願いを込める今祭りわる闇園に山吹く風 会場の皆様に感謝レン、ありがとうございました。